頼むよ頼 む, 頼 む, 頼む教えて伝として、ね、いやー忙しいですよ頼む頼 む, 頼む教えて伝としてきっこねきっこねでも電 車, お電車車掌おじさんだから車掌お兄さんだから一瞬だけあの伝えとしてるお兄さんっていやー頼む頼 む, 頼むいやーいいやー僕は京急と京成運転士だからねっと、他の会社に乗り換えないのいいいいよゼロ 東京見だめ京急に飛び出しますゼロイチ改装改装して何かそう千原大盛り<音声>だよしあっしあうしあっバイクね 鯉、はい、青戸高砂金町小は東中山立面